うまいでしょ。 はいよく頑張りました。 思 っ, っちゃっていよいの いいです